ステップ4。Qubit としての干渉。Interference with Qubits。この前のレッスンには、アダマーデン・ゲートの効果を見たんですけれども、それがちょっともう一回考えてみましょう。例えばこの場合だったら、0の規定状態はこういうベクトルなんで、1の状態はこういうベクトルなんで、 アダムマルドのユニテリアンザーはこういうふうに書きます。そうすると、0には1回ハダムマルドを書ける と, と、プラスの状態が出てきますよね。0プラス1の状態で、それが、えっと、ノーマリゼーションのためにワ water r o ー, ルルート2なんですよね。ですが、もう1回ハダムマルドを書けると、それが、まあ、この派生のせの状態で、でアダムマルドはこの0の状態に書けて、プラス、 この1の状態にかけて、そうすると、これがまあ2分の1の0プラス1プラス0マイナス1なんで、この0の2つ と, としては、2つともプラス な, なので、これが一層一相なんですね。そうすると、それが強み合うことになるんですが、そうすると、この 赤い箱に書いてある位置が一つはプラスの位相になって、一つはマイナスの位相になって、それが弱め合う、消し合う干渉になります。そうすると、残りの状態は0になりますね。これは干渉と言います。別の例としては、インプットは0じゃなくて、インプットは1の場合には、アダマールかける ×1 の場合だったら、 アウトプットの状態は 0-1。つまり、この1のところには π の状態、-1 の状態をかけてるんでしょう。もう一回、アダマードかけると、あまあ、それをかけると、まあ、アダマード0、プラス、アダマナス -1 になるんですが、そうすると、とアウトプットが0、プラス1、マイナス0、プラス1になって、 えっ、ー、と、足し算すると、と結果 は, は1になりますよね。これは、えっ、ー、と、別 の, の方向で、で、これも、もう、あの、干渉なんですよね。2回、アマルマードかけると、と、最初 の, の, の状態、初期状態 に, に戻りますけれども、アマルマードかけるアマルマードイコール、えっ、ーえー、と、アイデンティティの、の、行列ですね。ですが、えっ、ー、と、違う場合、例を見てみましょう。これが2つの、 ゲートと使うんですが、この2つのゲートは、1つは BS1、もう1つのゲートは BS2 だと言いましょう。2つともユニテリー演算なんですが、B1×B2 はイコールアイデンティティではない。じゃあどうなるんでしょう。これだったら、ね、こういう例としては、 まあ、ああの、ゼロの状態には、これがゼロの の, の規定ベクトルが、これが一の規定ベクトルになるでしょう。えっと、0、1かけるこ、こういう行列か。これが、アダマアーチと一緒なんですよね。そうすると、と、えっと、b, b s 二にかけるだ と, と、まあ、あ b s 二かける一マイナス一の状態 に, にして、 こういうふうには掛け算にすると、出てくる結果が、マイナス 20×2 分の1、それがイコールマイナス0、それがイコール0。グローブルにソそうには、最終の結果には影響は足りませんので。で、この BS1 をかけて BS2 をかけて、それが0、1の状態にかけると、出てくる結果が1になります。つまり、 この二つに合わせると NOT gate と一緒になりますね。さて、それがコシ の, の, の例としてちょっと見てみましょう。有名な実験はマ a c h z の干渉機なんですが、えっと、こうい う, こ う, いうと装置が二つの鏡と二つ の, のビームスプリッターと二つのディテクター。先のゲートは BS1、BS2 と言ってたんで、それが ビームスプレッドーになるんでしょう。これが腰の場合なんですが。えー、とこの例としては、若干、こっち の, の数学 は, は、えーとあの、簡単にするためには、完璧 な, な, な数学ではないんですけれども、これが、えー、と印象になると思います。で、この6つ の, の, の装置を使って腰を入れましょう。そうすると、 まあ、強い光には、これ、レーザーの光を当たると、この最初のから入ってきて、半分の光は上に行って、半分の光は下に行きます。そうすると、上に行く光が、この鏡に当たって、こっちに来て、またビームスプリッターに当たって。下に行く光も、もう、それも、もう、この鏡に映して、このビームスプリッターになって。でも、この図を見ると、 二つのディテクターがあるんでしょう。これがディテクター0とディテクター1なんですが、出てくる光はディテクター0にしか当たらない。なぜかというのは、この二つ目のビームスプリットには干渉になりますで。で、その上に行くディテクターの光が強め合うかと干渉と、下に行くディテクターは消し合う干渉になって、上のディテクターだけは光は当たるんでしょう。 そうすると、単一の格子にはどうなるんでしょうかねじゃあ、単一の腰を入れてどうなるんですかねこれが、さっきのステップとのは、あの、一緒の概念なんですけれども、格子が、単一の格子が、干渉 の, の, の, の, あの概念 も, も、えっと、当たる場合もあるんですけれども、ちょっと見てみましょう。そうすると、これが、 この場合だったら、どっちのディテクターはクリックするんでしょう上の D0 か下の D1 にはなるんですかさて、まずは、キュービットの定義としては、この場合には0の規定状態と1の規定状態にはどういうふうに定義しましょうまあ、これが簡単な例なんですが、上の経路 に, には格子があると、これが0の状態と呼びましょう。 で下 の, のは経路にあると、これが1の状態 と, と言いましょう。さて、最初のインプット の, のは格子が、それが下 の, の経路にありますから、これが1の状態 と, と言って、そうする と, と、こういう数式があったでしょう。BS1、そして BS2 を当たって、これがかける1 の, の状態になると、 ゼロの状態にはなりますよね。数学としては先の例と一緒なんですが。これが、この数式がこの BS1 と BS2 の効果としてはそれが格子の状態に計算できるようになります。そうすると、この場合だったら必ず D0 がクリックします。 D1 にクリックする確率は0で、D1 のクリックする確率は 100% になります。まあ、これが、この前のステップ に, にはもうちょっと複雑な、のあの、模様になってたんですけれども、それが、がスクリーンに当たって、と、ヤングズ20スリットの実験だったんで。じゃあ、ちょっとだけと状態 は, は, は変えましょう。さっきのところには、あの、 下に出てくる経路としては、鏡に当たって、まだこっちに来て、このところには干渉になってたんですけれども、この場合には何か、この経路には何かのものを置いて、それが腰には通らないようにすると、下に出てくる腰は、最後のディテクターまでは来れなくなるんですよね。 そうすると、どうなるんでしょうそうすると、上の経路しか残らないんで、その上 の, の, の残る格子がこっちに当たって、これがまだ分ける可能性はあって、それがまあ上に行く か, か下に行くか。これが 50-50、えっと、の, の状態になるんでしょう。確率は半分半分には D1 と D0 にはクリックする言葉があります。 ですが、えっと、下に行くのは、最初のビームスプリッターに当たるとと、下に行く確率振幅は、ははえっと、半分は下の経路とと、半分は上の経路になると、まあ、その下のカメラのところに行くと、それはまた消してしまって、それが、えっと、最後に ま, でまで来る確率は半分にしかならないんですね。 先の例で、えっと、必ず D0 がクリックしてたんですが、それが 100% の確率で、まあ、リートとしてなんですが、この場合だったら、どっちかには来るとの確率は、50% なんで、何も当たらない確率も 50% で、その当たる確率の 50% の中には、半分は D0 と半分は D1 に当たります。